ゆきですちょっと絡まないでくださいああ絡まないでくださいああ絡んじゃうおこいけやーからむちょかい わさび味。こんな美味しそう。わさび、これ。小池屋。からむちょ。辛い。わさび味。買ってきました。 間違い探しがありますね。間違いは三箇所。う ん, ん。うん。なになに。鳥。楽器。空の色。正解。なかなか。 素早い観察力ですね。すごいですね。うん、この美味しさ。わざびっくり。ツンと。突き抜ける辛みが。たまらないの。ジー それでは、ツンと突き抜ける辛みいただいちゃいましょう<笑>袋を開けました。 そんなにわさびの香りはしないかなまだね結構ジャガイモの香りがする感じだな見た目は別にまあそんな普通ですかねいただきますうんおお結構 ちゃんとわさびのこの辛い感じがきますやっぱりねちゃんとねうんああとこのじゃがいものおいしさが広がっていく感じですかねあーうんなだろううんで割となんか結構わさびと の味ですか、ね、やっぱりねあっうんわさびの辛さとこのわさびの香りとじゃがいもですねあとこのちょっと厚切りのザクッとした感じですかねこのポテトのねああ でもあーでも結構これはなんかピリッとくる辛さでねなんか結構いいですね、うんうんうん、ザクッときてわさびの辛さがこうゴーッてきて。 じゃがいものおいしさがあってそしてこう口の中でわさびの香りがこう広がっていく感じですかねで比較的こうなんだろうあんましこういつまでも残っている辛さとは違いますねあのさっぱりとした うん、ピリッときて刺さってこうすぐこう消えていくようなこうさっぱりとした辛さですかね、うん、ピリピリと口の中に残る感じではないかな、ねうん、でもこれはなかなかこのわさびの辛みとねじゃがいもの美味しさがねよく合っている感じでね、うん、いいですよ、うん、以上小池屋 むちょョ、辛 い, いーわさび味でした開封後はお早めにお召し上がりください。